皆様ごきげんよう。久さめです。キャラクターボイスは結月ゆかりでお届けしています。2022年7月12日、まずはこちらのムービーをご覧ください。どんなものを見せられようと、この人は悪人の同志にはなりません。お分かりでしょうか？この人はって部分がなんだか違和感ありますよね。 声優さんのボイス部分はこの人はでいいのですが、テキストの文章部分はこの人はではなく、久めはという風うにプレイヤー名が入るのが今までのパターンです。これは不具合なんじゃないかということで、とりあえずゲーム内から報告しておきました。そんな感じで、バージョン 6.2 のストーリーを少しずつ進めています。本棚を読むのもストーリーです。リナーシェに説明をする天使が仕事をサボったから、ああいうことになったって話ですね。 一体誰なんですかねそのサボタージュ天使はアルビデカーというわけで全てがつながりましたねアルビデさんのあたりの話は復習を兼ねて今後じっくりと説明してほしかったりしますちょっと待ってください我々は人をダメにするこのクッションに見覚えがあります95割の人がスルーした部分かもしれませんが私の目はごまかせませんそうですワグメカさんが使っていたクッションです